最このありがと1 よ,、ね よ, ね、よ, よしよしよしよしいやいやいやいやめっちゃりがしうごまめっちゃいいは気持ちお食事のお時間が始まります。 ここここののののの後後後時4からははににしし、し、え、て、ー、また頑頑頑、えーま、頑張張張、えー、張れれれれあ、よよよよごめんんぜひ中央方だだいいそそうそ う, そう、上手いやそのちゃんだよねでえはい。よし 自分の顔もぶっ描いてるじゃん、うん、行こうかよし帰りまー す, いいなうすバんバーイバイバーイ わいいいね、うんうん、よし、あ頑張ま終りすうん。